おいおい、来たぞみんな。はい、ということで、皆さんちょっと見ましたかはい、ということで、何かと言いますと、こちらでございます。え、鬼滅祭アニメ3周年イベントのですね、まあ、キービジュアルが公開されたということなんですけども、まあ、加えてですね、詳細も解禁されましたということで、はい、ということでね、4月16日と17日に、まあ、あの幕張メッセホールで開催するということは、まあ、以前にもですね、え、鬼滅祭のね、イベント、まあ、解禁はされていたんですけども、皆さん、こちら見てください。はい、なんとですね、 ライブ配信、オンライン配信、決定いたしました<笑>。 自宅でも見ることができます。ということで皆さん、これ何を伝えたいか分かりますよねそうです。今日のタイトルにも書いている通り、そうなんですよ。刀鍛冶の里編のアニメの続報が、なんとここで解禁されちゃいます。はい。<笑>これはおそらく確実ですね。なんでかっていうと、これ見てくださいよ、この。もうキービジュアル先ほどもね、見せましたけど、この凝り具合見てくださいよ。うーん、アニメ3周年イベント、めちゃめちゃでかくやろうとしますよね。もう実際、こう、コロナ 流行ってるけどそれでも幕張メッセで開催するということはねまあ、決定しておりますしそれに加えてライブ配信ということでこれは確実に何かね大きなものを発表する時のねまあ、前触れというかまあ、有格演の時もアニメ2周年イベントで発表されたんであの時はね本当に皆さん注目度高かったと思うんでねまあ、今回も注目度高いと思うのでまあ、そこでねまあ、刀カジノ里編のねまあ、アニメ放送日だったりとかまあ、新たなキービジュアルだったりとか PV だったりとかねまあ、そういった部分を解禁するんじゃないかな と思っておりますいやー、これちょっと楽しみだ。本当に楽しみ。で、まあ、二日間に分けて何をするのかっていうことなんですけども、まずはこちらをご覧ください。はい。で、4月の16日にはですね、え、なんと、遊楽編のね、まあ、あの、ステージプログラムがあるということで、まあ、こちらがね、配信で見れるかなっていう感じなんですけども、まあ、まずは遊楽編について、4月の16日には触れていくということでね、いや、どういったことをやるのかっていうのはまだ分かってないんですけども、まあ、去年のね、えー、雰囲気でいくと、まあ、制作の様子だったりとか、 まあ、アニメの制作の舞台裏みたいなところを見せてくれるんじゃないかなと思っております。いや、これをね、ちょっとまた配信で見れると考えるとものすごく嬉しいんですけども、僕もですね、4月の16、17はね、まあ、同時視聴っていう形でライブ配信を行おうかなと思っております。で、まあ、4月の17日にはね、まあ、逆に無限列車編のことについて触れていくみたいなんですけども、無限列車編ね、いや、前回は無限列車編、まあ、やってなかったって感じなんですけども、おそらくですね、まあ、より深く舞台裏だった とかまあ、裏エピソード的なななのねやっっててくれるんじゃないかなと僕は思っておりますで、まあ、実際幕張メッセに行けばね、まあ、企画展示エリアでね、たくさんのものを見れますよということで、僕もちょっと幕張メッセ行きたいなと思ってるんですけども、どうしようかなって感じですよね。うーん、僕、東京済みなんで、幕張メッセ行こうと思えばね、行ける距離なんですけども、いやー、ちょっとどうしようかな。配信もやりたいしね、うーん、まあ、16あたりちょっと行きたいなって感じではあるんですけども、いや、これちょっとう、 迷ってる部分でありますね実際ちょっと足を運んでなんかそういったものを見たいなと僕も思ってるしただまあコロナっていうところでねまだちょっとわからない部分ではあるんですけども、まあ、おそらく開催するんじゃないかなと思っておりますんでねいやーちょっとこれはね実際に足を運んでいきたいような感じですけどもいやーちょっとねまだ触れてなかったけどキービジュアルねこれやばくないですか<笑>キービジュアルやべって俺 えー、いや、これはちょっとね、裏でなんか大きなね、ことが動いてそうなね、キービジュアルじゃないですか。いや、めちゃめちゃ凝ってるよね。いや、ちょっと、う井さんとか見てくださいよ。めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。いや、ちょっと、着物のさ、レベルがさ、レベチじゃないこれ。こんな着物、やばいね<笑>。いや、煉獄さんも<笑>、な、王様<笑> <笑>王様ですか？みたいなの<笑>、すごいっすね。いやということで、皆さんこんな感じでまあ、公式ね、えー、あのホームページ見てみればたくさんあの詳細書いてありますんでまあ、興味ある方は概要欄に貼っとくんで見てみてください。いや、ものすごく楽しみです。そしてですね。まあ、ここで刀鍛冶の里編ね。まあ、新たな情報解禁されると僕は 100% 確信してるんで、まあ、皆さんもその気でいていいと思います。はい、まあね。刀鍛冶の里編ね。結構アニメ制作発表するの早かったんでまあ、おそらくなんですけども。今年。 中にアニメを放送するんじゃないかなと考えております。なんでまあここあたりでまあドドンと放送日出てくれたら本当嬉しいなと僕は考えております。いやーちょっとね、うん、楽しみだね。4月16、17。はいということで2日連続多分生放送すると思いますが、えー、その辺もよろしくお願いします。ということでまあそんな感じで新しい情報発表されたんで動画撮りました。いやーちょっとねライブ配信ねどこで行うんですかねこのあの鬼滅の鬼滅祭。どこで行うんですか ね, のののすかね YouTube のアニプレックスの公式チャンネル かかなまあわかんないんですけどアベマ TV かなわかんないけどまあ楽しみですね、えー、ということでそんな動画でした皆さんね、えー、ぜひぜひコメントだったりよろしくお願いしますはいということでバイバイ